えー、盆栽用のの絵画です。お、はい、久しぶりです。お 久, 久しぶりです。今回はですね、はい、桜の植え替えをしたいと思うんですが、はい、えっ、ー、とお客さんがえっ、ー、と桜を買っていただいたときに、うん、えっ、ー、と盆栽風に仕立てる風に、こういう園芸品でもえっ、ー、と盆栽になるという方法を教えたいと思います。はい、えっ、ー、とこちらの方が朝日山桜という種類ですね。花はえっ、ー、とややの、もりかしピンクが濃いボンボンとした花になります。 結構も桜っぽくはないですね。ただ派手です。サクッと、うん。だから人気があるのはどちらかというとこちらの方が結構人気がありますね。うん、お客さんには旭山っていうのはえっ、ー、と北海道の旭山ですね。動物園の。そう、うん、旭山動物園の旭山ですね。うんはい、でそれこちらが御殿場桜って言いますね。でこちらは一重の 桜ですね。えー、どちらかというと不名義氏に似た花になりますね。地元御殿場です。あ、御殿場ですか。あ、静岡。あ岡岡あ、そうそう。御殿場からの御殿場です、はい、富士山の麓のところに生えている。そうですね。富士桜の一種ですね。で、これを植え替えるにあたってなのですが、っと根っこをほぐしてみないとちょっと植え替えがわからないので、とりあえず土を 桜の植え替えの時期っていうのは、うん、本当は秋植え替えなんですね。す本当は秋植え替えなんですが、眼視病になるので秋植え替えなんですけどそそ、それはもうガチガチの根をほぐす場合でして、はい、これはあのずっとこの園芸品の土に入れておきますと、うん、根っこが育たないんですね、はい、張っていかないので、それで、えー、と土を落として、新しい土にするだけ、うん、根っこは切りません、はい、割り菓子。土なんで ある程度落としたら、揉みほぐすように落としても大丈夫です。いわゆる硬質の土じゃないから。はい、泥土、いわゆる畑の土。ですよね。そうすると、えっ、ー、と柔らかいので、ずっとこの前にしとくと潰れちゃうんですね。硬、はい、くないので。水の通りも悪い、ね。悪く水はけが悪くなって根腐れの原因になるので、今のうちにやりましょうという。そうすると、本当もみほぐしていくと、わかりますかね。土が。 溶けていくんですよもうそのぐらい泥土粘土土なんですねこの方に根っこが深いんですこれ厚さ式で作ってるんでしょうけど御殿場なんで、うん、あのこういう段差ができるんですねでこれはまだいい方なんですけどひどい場合だとここの下にしか根っこがない場合とかがあるんですその場合はもう本当にこのまま植えるしかないのであれですけど上にすごい根っこが多い場合は下の方だったらここら辺で切り取ってしまえばうん ちちっゃく植えることができますただこれ上がでかいのでこのまま植えても、はい、剪定としましては今の時期これもう花芽がついてるんですねここにあるのが花芽なんですけどまず枯れ葉を落としてこの切り戻しの枝ですね、はい、ここの部分にはもう芽がないのでこれを切ります、うんうん、このまま植えるとちょっと格好悪いので、うんうん、芽を残して、はい、切っていくといでここの部分もいりませんのでここも 切りますでこの切った切り口この前も多分使ったと思うのですがこの炭ですねキニヌールという炭を、うん、あんまり濃いと黒いので目立ってしまうのでなるくすく鎖防止止めですねこれはね、はい、これもう別の代用品でもいいんですよね保護剤は、うん、ただこういう細かいやつなんで、うん、これが使いやすいってことす、ねはい、使いやすいですね別にあのカットパスタでも問題ないですよ、はい、塗りました ででここから鉢合わせなんですけど、うん、で今ちょっと3種類持ってきました、うん、でこれ深めの鉢ですねこれだともうすっぽりと入ります ね, りますねでこれがかっこいいかなと思って入れたら、うん、上の方根っこが出ちゃいますねでこれはもうそうになるとも問題外ですね実は小さいですけど、まあ これはこれでねあれですけど上が結構タッパがあるのでこれに入れるとやっぱおかしいですね。アンパはこれに植えることが安牌なんですけど、はい、まあもう好みなんですがこれに入れても問題ないです、うん。水やりを考えるとこれの方が絶対いいですね。う根、ん、っ、ねうんね、このことも考えると。また新たに追加されましたねこれもこれと同じあれですね高さで。かっこいいのはやっぱりこれ系ですよね、うん。浅い方が。浅い方がいいです。 自分たちはもう桜を、えー、と作り慣れてるので植え替えが慣れてるので、うん、もうここの段差で入らないやつは切っちゃうんですよねもう根っこがあると。はいはいうん、切っちゃえて聞こえた い, 切っちゃいますかで の,、はい、の声が聞こえたねでじゃあ切っちゃいます。<笑>はい、これ見てもらうと分かると思うんですけど<笑>、はい、ここ段がそうそうそうなんですよ。でもこういうふうにまま台に出るんですよね。 取り切りしなくても、うん、心配性な人はのか い, 鉢に入れた方がいいにたがやっぱり根っこがあった方がいいですから、うんうん、こういうふうにスポッてある鉢に植えるしかないですよね、うん。ただうちはほら円を構えていてすごい鉢があるのでこういうふうに鉢合わせができますけど、はいうん、できない人もいるのでやっぱりもう安牌はもう見ていただいてポッと、うん、でそこにもうスポッて入るのをもう事前に買っておく方が安牌は安牌です。うんうん、ここのの段差のところで 芯の色違 う, んだう、ね、芯はそうですねはい、ねうん、入りましたね、うんはい、そしてここにキニヌードル、ま、た鎖防止剤ですねこれはもう確実にやった方がいいですカットパスタでもできるかもしれないんですけ ど, どうう剥がれちゃうと思うんですよね、うん、濡れるとあれ剥がれるじゃないですか、うんうん、だからこれが確実これ濡れてもほら う, 大丈夫んうん、大丈夫なんで、で、まあ、かわいそうなんで、ここに置いといてあげて。はい、あこれに。はい。もう、だめですか。すか<笑>浅すぎますか。かもうちょっと削れば。山にして苔をね、で、押さえれば、大丈夫ですね。うん、上の方に、ね、土を入れたら。そうで す, かここですね。小さい、小さいかもしれないでこれはやっぱ好みですかね。これはもう好みですね。うん、丸ですね。自分は。 丸が好きです<笑>どっからでも見れますからね、はい、で網をいつもと同じですね切ってその大きさにいつもの通り止めてで水はけをよくしたいので一番そこはこの鉢ですとこのぐらい粗い方がいいですね、うん でマグアンプ系いつもの通り入れます、はい、おなじみのマグアンプ系ですで鉢に植えてこうまっすぐ植えるよりもね、うん、ちょっと斜めに植えた方がいいのでこう植えます、はい、こ, こんな感じではい、こういうふうに植えますそうですそうですはい、はい、これ一本出っ張ってるんですけどまあここ上も花芽なんですよねで社長は切った方がいいって言いますけどまあどうでしょうまあこんだけいっぱいあるから切りますか、うん、<笑>ピョンってね 変ですからねで植える時もいつもの通りですこの止め方はでも豆とか商品の人独特ですよね独特ですよね、うん、なかなかないですね。でこれで引っ張るとこっちちょっと傾いちゃんで、はい、ちょっとここでこの段階、うん、引っかかったり段階でですね、はいはい、で土をこっち側に入れますそうした方が安定するので、はいはい、4種類今回はあるんですが<笑>これを下の方に水はけを良くしたいのでこのぐらい 入れます入れていきますもうちょっと入れますねこ、うん、うすると安定したのでこれで引っ張っていきます、うん、で、もう片方も桜は心配でしたら三箇所止めぐらいした方が確実です、うん これは根っこがあるんですよ。すごくある方なんですけど、もっと根っこがないのもあるので、うんうん、自分は心配なんで参加所留めします。根が動くとやっぱ良くないってことですか、ね。ぶらつくのも良くないですし、うん、やっぱ抜けちゃうのも良くないですからね。何ミリの針金ですか。これは何ミリ何ミリですかこれ。一点五。一点五か。一点五で一点五ですね。一点五太い太いのややるやつは、うん、持っといておいてお。サイズによって。サイズによって針金変えますから。うん ただ大きい鉢はやっぱ太い方があまり 安, 定安定しませんでしたで止まったのでこれで入れていきますで。もうちょっとこれを半分ぐらいこれ赤玉だけこれは赤玉そうですねキリュウも入ってたんですけど今は赤玉だけですねでよーくつっついてください、はい、で最後にこれですね、はい、一番。 細かいやつを上にこんなに血の種類持ってないと思うんですけど普通はだから2段階で平気だと思いますね洗い洗いのと一番下に荒いので中間で、うん、このサイズになりますと、うん、うちはやっぱ商品として売るのでやりますえあとこれを上に乗せとくと勝手にコケが乗ってくれるんですよね胞、うん、子がでうち結構棚見ると勝手に生えてるのがてます、うん、でわざわざ剥がしたりもしますの で,、うん、でこれで水に 出してで上に飛び出してるのは下にいっぱい根っこあるのでこのぐらいは切っちゃいますちょこっとのやつねはね、い、それで枯葉を貼りますか黒い鉢だと締まりますね締まりますよねうん、うん、で花がえー、とっとちありかしピンク、うん、薄いピンクの花なのでこれですからね、うん、<笑>ですからこれですこれです<笑>で最後に枯葉を、はい で植え替えたてなんで全部に苔を張るというよりはやっぱりあの土の部分を見せとかないといき、うん、なり普通の乾い方じゃないので変な乾い方もしだすので植え替えたてってやつは、はい、なのであの土は割と見える方がいいと思います全部覆うんじゃなくてそうですね、はい、こういう風に見えるところを作ってあげた方が、うん、いいですねあの葉っぱで垂れてるとかでは見分けがつかないのね乾いてるっていうのが、うん、木だけ見てもね でこれで一回水切れさせちゃうと花芽せっかくついてたのがなくなっちゃうので取れちゃいますから枯れはしなくても完成はいこれであとはもう花を咲くの待つつだけです桜に関してはですねこれ花芽ついてるって言ったじゃないですか、うんはい、このまんま、えー、と暖かいとこ沖縄とかに持って行ってしまうとこの花芽だったのが元気よくなって羽目に 変わっちゃうんですねう、うん、なので一回冬越しさせないといけないんですねなの、うん、でこのまま花芽ついてますよって言って家に飾って、うん、暖房とか当てちゃうと、うん、もう全然ダメですあったかいとこにねやっぱ外で外でうんやんないと今の時期はそうですで咲き出したらまあ中に入れてだいてもいいの で, でやっぱ自然に咲かした方が花も長持ちしますから、うん、そういうことですはいこれは旭山です これは こ, これがほぐすとわかると思うんですけど追撃用のテープがこれをほぐしますね、はい、じゃあはい同じように工程同じですね土を落としていきます朝日山の方なんかや追撃があるから太いイメージのがね打ってまるイメージがそうですよね、はい、でごっついイメージがありますよね元が太いですから ね, ねこれもさっき同僚にですねあのこういうふうな枝をですね 突, き, き, し突 き, きした部分これですね こ, こ, これが本体の木旭山の木でこれが山桜ですねについであるんです、うん、で今あのほぐしながら追ぎ用のテープ取っちゃったんですけど、うん、ここに丸くやってあったんですでここはもう山桜なのでこれ継ぎ木したやつはたまにここら辺から枝が出てきたりするんです元の山桜からでそれをほっとくと こっちが枯れてしまうので、山桜の方がやっぱ強いですから、うん、なのでそれはあの元から取っちゃった方がいいです。違う種類の桜が咲く場合もあるってことですか。そう、まあ放っとけばそうなりますよね。うん。でこれはほら根っこが小さいですから、うん、もっとコンパクトに入りますね。はい。この辺で。 ままあ生えるやつを一応持ってきましたが桜は、まあ、朝日山は特にそうなんですけど、うん、根っこのを張るのが早いんですよね、うん。あとやっぱり夏場はよく水が乾くの で,、うん、で花芽をいっぱいつけたかったらカンカンデりに当てないと花芽がつきにくいんですね。うんはい、これでも入れば入るんですけど、うん、こっちに芽があるんですよね。でこっち側に根っこがありますからこうやってグって寄せても、うん、位置がそうよくないこっちにこっち方に寄っちゃいますから。うん これは入るは入りますけどあと管理が大変なのでこれなんかだとまとまりが結構すんなりといけますよね、はい、であとはこれが、うん、自分も一番あると思います、うん、であとほら根っこね土も入りますから、うんうん、でまあ水やり心配な方はやっぱこういう鉢になってしまいますただこういう形が好きな人もいますからそれはやっぱり好みですよね、うんうん、ただ盆栽風に作るのであれば やっぱりいくら園芸品としても、やっぱこれが一番いいと思いますね。やっぱ朝茶と。そうですね、やっぱきっちりしますよね。うんうん、これに植えたいと思います、はい。では。はい。植える工程は省略します。はい。<笑><笑>さっきやったんで、ね。さっきやったんで。完成。完成、はい、これが朝日、えー、山桜ですね。でこちらが、後天馬桜になります。朝桜です。はい。 植え替えると、ね、ポットよりりりもやっぱり締ままこれであとはもう花がついている場って、えー、さっきも言いましたけど中には、うんはい、入れないでください。 綺麗に咲くと思いますよ。うん、あれ、やっぱ切っても平気だよね、うんうん。あんだけ猫があれば。うちも何回も切ってるけど、それで枯れるってことは今までな、うんうん、かった。水さえちゃんとやってれば。結局水ですよね。水です。うはいこっちをそう、全部落としてね、あ、水はけのいい土に変えちゃいましたから。そうですね。それで乾きますか。上え建ては余計乾きやすいし。 鉢も小っちゃくなった。鉢もちっちゃくなった分、うん、これは特にちょっと注意しなきゃいけないですね。特に園芸から変えたとなると。そうですね。土がね違いますから。こういうこは注意点です。はい注意点。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。<笑><笑>この大量の心箔こ、うん、れを植えた。<笑>心拍がここにたくさんありますここだけと思いきやこっちにも大量に心箔が。 あります。これはえー、っとですね、うん、えー、っと趣味でも大沢をやってるねうちのお客様がね、はい、心拍をやたら増えてしまったので<笑>ちょっと処分したいということでやたら増えましたね、はい、本当に癒やしましたね、びっくりしましたね、うん、お庭が広いんですよ、田舎の方も挿、うん、したそうです、挿し木全部何年もかかってるのもあると思うんですけどとりあえず、石につけたりしたやつは自分家のお庭に飾ってあるんですけど、うんはい 苗木の状態ですよね。こういう風にまだポットでございます。うん、まあ、曲げてもあるし、まだあの出来上がる前の状態ですけれども、うん、はい。それでの方でえっ、ー、と販売を任されましたので、これを京都の大観店に、えー、持っていきたいと思います。お値段はもうお安いです。 いはい、だから、結構大きさバラバラですよね。そうですね、大きさ別と、あと太さ、うん、古さは別に値段はつきますけど。大体千円から五千円、六千円、高くて六千円ぐらいまで。まあ、千円ぐらいのやつと、じゃ、ちょっと立派なやつそうですね。見てみますか。うんすね、こ, の<笑>この辺。この辺、この辺。ね、これ、みんなちゃんと。曲がってるんですよ。足元から。曲が入ってるんで。結構あんまり。 剥がしてもないかもしれない。その辺がちょっと立派な方。そうですね。これが一番高いクラスになるかと思いますね。そ, そうですね。まあつけて六千円ぐらい鉢が入ってますからね。ポットだとね、五千円って思いますけど。なるほど。あ、はい、であと中間がまあありますから二千円とか三千円とかあのバラバラになります。これから分けます。 はい、はい。でこれ僕が見て思ったのは文人の素材みたいなのが多いんですよ。すよ結構細い木が、うん、あるんで、すれはそうねまだ一番若いやつですからね。そうそう。まあ、僕もちょっと欲しい。うん、<笑>分身フォーできそうだなーってい、ね、う。これはマッも呼びっぽい。もう小さくする人は上切って差しちゃうね。うね。それで下枝でね作っていくんですよ。うんうん、これをまっすぐにしないでねもっとね。 極端に曲げるとかこういうふうにしてねこれ頭に持ってきちゃってでこの辺ちょっとジンにしたりしてねで何年か23年でもこもこになってくるんでねでこの辺はもう2本にしちゃ うん、豆盆栽の人はそうするんですで<笑>だけ ど, <笑>だけどおこの大きさでいい方はこれで作り込んでいくだから結構何でもできるうでそうですね差し引きもできるし分塵もできるしう、うん、いろんなのがありますのでねこういうのもねあるしねこういうのもねこれなんかもういたずらし放題ですし取り放題ですよ いいいいいいいいいののののかかなーっていうものがいっってももががぱぱああありまます。す、はい。す。す。すすすす。こちらら月ででででででそれであととん上野グリーンクラブの常設売店ににき結構ね探すと本当るおすすめですいありがとうございます。